はい、五月の四日夕方の日に行きます。じゃあ見たらさ。<笑>はい、午前中は卵がなかったので、ちょっと怖いですね。 はい、暑すぎず、風のおかげ、はい、本日も、天気が良かったので、たくさんのお客さんに来ていただきました。 そうだね、うんえー、セットしたはずの小松菜がゼロになるほど、うんうんえー、あでも下のボックスは余ってる、うんはいここの、えー、今建設中のものがみんなの日よけの役になったみたいですよ。 どっちでもいいよ。今やってからゆっくり卵やるから。<笑><笑> 皆さんピンマイクじゃないからきっと入ってると思うんですけど44番、はいはい、終わったみたい。 道もすっきりさ。<笑>もうちょっと、もうちょっと。<笑>はい。えーえー、今日のお客さんの中で、YouTube 見てるよってね。博物館ができる前の。 博物館の目玉の標本を作ってるところから見てるよって言ってくれてねお姉さま方がいらっしゃったんで、うん、嬉しいですね骨格標本そう博物館の今真ん中にある骨格標本を作ってる動画ありがとうございます怖い感じいけなくてあのただただただただ早送りで音楽流してるだけの言葉もなんもない動画なのに、うん、ねええありがたいありがたい 早速行きます。エアコンオンにするよ。はい。新潟の皆さんに到着しました。 水温は度熱い、25うんはいあえ、はえった や, い、ね、やっぱり下陰がいんですかね。うん のだって暑いねかる、うん、餌残りなし水もななかくるるわ餌しし水よ食べるな、うんね、すごいね。うん いいと思う全然多分食べきるんじゃないかな に何、うんうん、いいかとおりあしす素早いよ。 はいお願いします。 10番かおーはいこの子は10番ですね。 ねうん、チューバーも大丈夫だと思う。後ろにいるけど。 あ。 お、うん、いいなこの一周回れるシステムいいな。<笑> 勝手にダジョです。こいつ十 番, 番。こいつ五番。強制休止は五番、うん。確かに。朝よりも、うん。まあちゃんと歩くんだけどね。え。<笑> ますでかってるうん、水で立つ元気もなくなって、うんうんうん、かわいいぜすまない君は何番だ はい、大丈夫そう。うんなんか 食べて人を食べなくていいから、うん、いや食べてる人を食べるんだよな、うん、<笑>嫌がらせた自分が食べないくせに食べてる人を 近いったな、ね、食べきゃするの なる雰囲気な は,、ねねね、はい自分で食べれば問題ないんだ。 十九十で大人になる人い、ね、ない。ないですね。さすがに。でもわかんない。つきっきりだからできるのかもね。ママに食べさせてもらわないと食べないっていう。どうなんだろ、ね、これ、あ、あ、あ、刺ったよ。ね。食べた。ジ嫌がル元気はすごい。ね。うん。 でも他の人り足だいや。でででで みんなたちはみんな、自分らで、ご飯食べたり、水を飲んだりしているのに。この子だけは、なぜか自分でご飯を食べないんですよね。うん、毎年いますね。いますね。中は二段型。中、中は中一はでだよ、ね、ちょっと元気になってほしいもんですけど、うんうん。いっぱい食べたでしょう。喉乾いてるね。 食べれなんで食ってるか<笑> な, <笑>なん 小さかった一番元気に見つけますけどね、うん、飲むのうまいな、お前、うんうんうん、うまいよ<笑>一回で何度も作って、首を伸ばしてねいいねそうだよ、今のこともあればしなさい頑張って ニュよい おさしじゃあならバ イ, バイ